皆さん、順調にジョイントブロックで遊んでますかわかんないとこがあったら、気軽にディスコアドやフォーラムで質問してみてくださいね。ジョイントブロックには11のユニットタイプがありますが、今日はそれぞれのユニットタイプのスピードを検証してみます。リングで1 0 0チック、つまり10秒間前に走らせて、移動できた距離から速度を出してみようと思います。 まずはローテーターをチャれネ位置で100チック回します次にユニットを前に移動させます 最後に、100チック立ってローテータが止まったら、リングの動きを止める if ジャンプノードを置きます。if ジャンプノードは常にフォールスなので、自分を参照させて、フォールスの時自分に戻るように設定すれば、ずっとそこでループします。この if ジャンプノードで、ローテータが動いてるか調べて、動いてる間は前に進ませます。 あとはリングを入れたユニットを設計図で複製してユニット型を変えて完成ですバージョン 0.7.3 からはユニット型ごとの条件パーツが撤廃されたのでコアだけ好きなユニット型にすることができますユニットを並べ終わったので次は地面にグローストーンを並べて距離の目印を作ります マイナス148からマイナス78まで7ブロック並べてみましたでは二足歩行型から試してみます次は車輪型 ヘリ型は飛ばなかったので、後でリングを修正をします。次はホバー型、真から予想では2番でした。4足歩行型、これは、前移動に特化したユニットタイプです。昆虫型はマルチタイプで、前方位の移動速度が速いですね。二輪型も速いユニット型です。四輪型はどうでしょう遅くはなかったと思います。エアクラフト型は、 特殊すぎてて移動動指示ロードの前だけででは動いてくれませんでしたフロート型は水路を作って動かしてみました。完成があるので、多分10秒以上移動してると思います。速度的には一番速いと予想してました。先ほどのヘり型ですが、上方向にも移動させることで動かしてみました。 移動開始時にラグがあるので多少速度と移動距離に差があるかも移動が終わったのでコマンド JBTS を距離指定なしで実行64ブロック以内の全ユニットのアセンブルを強制的に解きます 一番速いユニットはやはりフロート型でした9ス8 1なので秒速 6.7 ブロックですね一番遅いのはヘリ型で秒速 1.7 ブロックです車輪型もほぼ同じで秒速 1.8 ブロックでした 昆虫型は秒速3ブロック、汎用的な分、少し遅いようです。二足歩行型は秒速34ブロック。左右移動やステップ、後退速度も調べたいところですね。次は四輪型、秒速 4.3 ブロックでした。四足歩行型は秒速 4.7 ブロックです。やっぱり速いですね。 ワー型は予想と違い3位でで秒速 5.4 ブロックでした2位は二輪型、秒速 6.4 ブロックです。二輪型もユニット型の縛りがなくなったので、8ブロック以上の大きなユニットでも選べるようになりました。というわけで結果はこんな感じ。 長くやっているジョイントブロックですが、まだまだ検証しきれてない部分がありますね。わかってるつもりで違ってた、なんてものも結構あります。それでは今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。